じゃあ、猫猫部部屋、屋、うん、<笑>ここが猫部屋で す, 入る入る、はい、ます広さ は, はい。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 こんにち は, こんにちは猫ワンです今日はこ猫ちゃんホームやン最近引っ越して猫部屋を作ったという猫好きさん三毛丸山さんのお宅です。動物保護団体アニマルゃじゃのメンバーさんでもあります。玄関にはこれまで可愛がってきた猫ちゃんの写真や猫グッズがじゃあ猫部屋じゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃ <笑><笑>ここが猫部屋です家で保護猫さんの預かりボランティアもしているんだって6畳ですねは い, 1匹いましたあや、はい、あやって隠れるように一応段、うんまあ、ボール大きいのとかを使ってます、はい 来客が苦手な猫ちゃんたち用に隠れるスペースっていうのも一応作ってみたりはしています。はいえー、っとまず、えー、入ってこちらですけれども段、まあ、ボールの一応、猫人が苦手な猫とかが隠れられるように、えー、作ってます。上の方はまあ ちょっと遊んだりするようにかくれんぼとかしたり遊んでるようですねこれは何ですか猫用のこたつです<笑>売ってるんですか猫用のこたつってそうなんです売ってるんですよで、今回この下に敷いてるのホットカーペット一畳用なんですけれどもホットカーペットもあの一、ー、畳用だと えー、とタイマーがないものがあるんですなので 1.5 畳以上だと6時間で切れちゃったりするんです自動的になのであえて1畳の、えー、タイマーがないものっていうのを探して使ってますこっちにですね一応コンセントはあるんですけれどもはーいーただホットカーペットつけてるのでもうで。 一応こっちの方は電源入れてないですうそうですね上にちゃんとあるんですあったかいところが CM の後まだまだ猫グッズなどを紹介してもらいます犬や猫フレットウサギ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 お気軽にお電話ください。今回どうして猫部屋にしようと思ったんですか。うーんとちょっと猫が増えてきたっていうのもあったので、まあ、それでそれがちょっときっかけにもなって、ちょっと一部屋広い、えー、部屋を借りたんですけれども、まあ、そのうちの一部屋をどうしても 今までは自分の家具とかを入れてたのでどうしても猫が手狭かなと思ってたんで猫部屋としてどうしても一部屋使いたいっていうことで一部屋多い部屋を借りましたじゃあ猫のために引っ越したとまあ8割方そんな感じです<笑><笑>たくさん猫ベッドがありますけど。 そうですね今、我が家には保護猫と、えー、自分ところの猫とで、えー、8匹おりますのでみんなにちゃんと行き渡るようにあの至る所であとは眠れるように猫ベッドは多めに置いておりますどこでも眠れるようにしてます。 特大ですねこれ直径が1メートルぐらいある<笑>あのたとようというか複数猫用ですのでここで3匹4匹一緒に寝てたりもします冬にはとっても猫団子になっててみんなあったかそうに寝てますこれすごく便利です 段, が段差があったりしてお好みでそうですねここもまあ独占した以降はこっちでとりあえず寝てたりとかしてますね。この椅子はちょっと余っちゃったので他に置く場所もなくただ、えー、とこちらとかに飛び乗りやすいとかこのままこっちに移動しやすいように。 置いてますでここももともと、えー、123段ケージなんですけれどもここ1枚、えー、とこういったパネルを1枚余 分, 余分に買いまして2 段, に2段と1段というふうに分かれられるようにしてます。 ご飯はこちらそうですねあの猫たちもやっぱり首が凝ると言いますかあの下を向いて食べるっていうのは意外に大変だと聞きますのでこれもあの100円均一とかのものを利用して少し、えー、と食べやすいっ食べ 高さにしてあげようかということで使ってますその横にあるのがキャットタワーやっぱり縦の運動というのは猫には必須だと思いますのであのー、ある程度駆け上れるタイプのキャットタワーということでこちらを使いました突っ張り式ですねそうですね あの置き型と悩んだんですけれども、まあ、今回はとりあえずこっちを使ってみようかという形でこっちを購入したんですけれどもよくよくはままた置き方のももうう台買おうかなとも検討してます、うんまあ、この使い込みを見てもらえればこういった縄タイプのものっていうのもみんな猫たち結構好きみたいでして。 バリバリバリバリやってますね。またこのポールを。なんていうんですかね？のり棒のように登っていく子もいますね。保護猫のトロくんとえー、っと保護猫の月見ちゃんです。どっちどっちえー、長毛のサビが月見ちゃんで茶白のでかい子がトロくんです。 保護した当初で4キロ超えてましたので多分今6キロは超えてるんじゃないかなと思います下手したら7キロいってるかもしれないですね散歩の時はリードを外さないようにしましょう伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です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 お子様へテローグループで IT を学びませんか建築家になってなれるかも夢を広げるテローグループ ネコ部屋を作ったという三軒丸山さん家にお邪魔しています。秘密のはい引き出しが、はい、なぜこれをわざわざここに置いているのかとこんなタンスをネコ部屋に置くかと言いますと一段目はネコペットシーツとかはい、うん、そして ご飯ですとか、はい、まあ、その他いろいろですね、などなど、まあ、猫たちに必要なものです、ね、をこちらにいつでもすぐ使えるように、ご飯とかペットシーツとか置いてます、まあ、同じですけど。はい そうなんですあっちに取りに行って、こっちに取りに行ってっていうことを避けたいので、すべてここで終わらせられるようにしておりますキッチンにも猫用の食品ストックが。ご飯とか、あのどうしてもウェットフードじゃないとだめだったりする子もいるので。 食が落ちてきた時にはこういったウエットフードですとかチュールですとかも常備はしておいておりますいろんなものを常備まあ数種類いろいろ常備しておけば何かしら食べてくれるかなと思いましてとりあえずいろんな種類のものを置いてはおりますあと高齢猫でやはり食が落ちてきますので そういうのですね、こっちはシニア用ですね11歳からの、はい、あとは、えー、とこれとかは腎、まあ、不全の猫ちゃん用ですとかあと高齢猫で栄養が足りなかった時用にこういった高栄養パウダーですかねっていうものもとりあえず置いております。 おじいちゃん、食べるかなお じ,、はい、じいちゃん、小食なのでちょっと食べたらすぐやめちゃいます ちゃん。ママちゃん。くっちゃんにもうちょっと食べさせてあげて。複数箇所。水の瓶場があるっていうのは理想だと思います。どうしても一箇所に固まってしまうと。あの誰かが飲んでるときに。飲みたい子が飲めないっていう状況ができてしまうのが困りますので。 できれば2箇所3箇所と作っていただいた方がいいかなと思います。ケージの中が水飲み場になってるんですね。そうですね。まあ、あのー、これは個人的に掃除をしやすい場所に置いてあるって言うところもあるんです。けれども、この場合、あのこぼしてもあの床が濡れなくて済むというところもありますし。し、まあ、こま。 ケージ自体もゆくゆくもし何か猫を保護したりですとか隔離しなきゃいけないという時用に置いてあるのでとりあえずそういった場所を今は有効活用として水ましてますその横にはトイレがトイレは何かか工夫があありりまますすすつつ同じのの横に置いてありますね式のやつですね式やでそうですねシステムトイレにしています。 気をつけているといいますか、工夫としましては、こういったビニールとかのシートを敷いておけば、例えばここで粗相があったりですとか、まあ、ちょっとうんことかポロポロって落ちてきたときとかは、普通の猫用の、まあ、ちょっと多頭買いなので、厚手の方を使ってはいます。 でも猫によっては結構あのおしっことうんこと分けて使っていることが多いのでこっちが結構おしっこが多かったりあ 少, なか少ないところはちょっと薄手の方のシートにしてますあんまりとおしっこ活用しないところは薄いシートではい好みだそうなんですよね意外にみんなあここおしっこ用だここうんこ用だって だだんだ ん, なんか認識が分かれてくるみたいでフード付きじゃないんです、ね、そうですすねねそうフード付きも以前使ってたんですけれどもやはり好みが分かれると言いますか意外に好まないっていうことが分かりましたので、えーまあ、これはうちの子に限ったことかもしれないんですけれどもうちはハーフにしてます。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 猫は。加湿器が置いてる。はい、二台。飼い主さん用ってこともあります。はい。飼い主さん用。あ、そうですね。飼い主用でもありますし、まあやっぱり猫が乾燥はよろしくないということを聞きますので、はい、あくまでも。 ネコファーストでで使ってますななんで猫は良くないのちょっとこれはそこまで詳しいことは分からないんですけれどもあの、まあ、触ったりとか撫でたりした時ときに静電気とかも来ちゃうのではいパチパチっていうのもかわいそうですしはいあとはまあ病院の先生とかに感想は良くないってただただそう言われたこともあったのではい。 もちちゃんです。十五歳。もうすぐで十六歳かな。目のが飛び立ったの。あの多分顔を洗いすぎたんだと思うんです。でちちはい。もちちゃん。ね、<笑>もちちゃんが本当に二百グラムぐらいの時に我が家に来ましたので、本当十五六年の付き合いになりますね。 こちらはちーちゃん。飼い主さんがちょっとガンで亡くなられるという亡くなられたということで急遽レスキューをした子になります。十四歳かな。はいで。歯が悪かったので、えー、と剣歯以外全抜歯歯を抜いております。抜歯をしてもあの猫っていうのが結構 丸飲みするということなので、通常のカリカリタイプをあげてます。で、腎不全というまあ猫特有の病気にも少しかかり始めているので、専用の、えー、療法食っていうのをあげてます。ベッドサイドに飾られているのはこれまでに飼っていた猫の骨ツボ。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 国道五十六号沿い、伊予郡正木町、神楽動物病院は猫ワンを応援しています。すごいな。バロンくんです。バロンくもう人が大好きです。<笑>バロンく接客部長です。<笑>なんかベッドの下に。はい。はい。猫たちがそこに逃げられないように。 しております下に入るとそうですねあの万が一病院に連れて行きたい時ですとか城都会に連れて行きたい時ですとかこういった下に隠れられると、えー、捕獲するのがとても大変ですので入れないようにしておりますこれは結束バンドで止めているあそうです結束バンドであの全て100円均一のもので対応しております角もは逃げ 曲げました。開力で母が。<笑>なるほど。はい。たまにそれにちょっと足うつんで痛いんですけど。<笑>うん こちらは主に作業部屋でしたり、まあ、ゲストルームという形でお友達が来た時用だったりするんですけれども作業部屋ですと、まあ、趣味のレジンを作ったりですとかそういった時に猫に邪魔されるのが怖いというのもあったのでとにかく作業の邪魔をされない部屋というものを一部屋作りたかったのでこちらは。 猫が普段入らない部屋になります。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 マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です今治市古国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています続いてはワンンニャン一発芸のコーナーナまずは松山市のレオンくんおはようって言うんだって。 飼い主さんの声は聞こえたけど、もう一回聞いてみよ う, はよう。確かに聞こえた気がします。念のためにもう一回はよう。確実に言ってます。レオンくんすごい。 変わっては西予市の宇都宮のりこさんからアメリカに住んでいる娘さんのワンちゃんたち消えた飼い主さんを探すブランケットマジックに挑戦はあっきえたモカちゃんとジーナちゃんはモークの方を狙っていたのかな<笑>ジーナちゃんはウィスパーとスピークを聞き分けますスピーク イエスもかっこいいね続いては車でお出かけのくーちゃん洗車機に入りますおっビビったぜでもなんかこれ面白いもう一回見てみましょう321おっとフリフリしっぽもかわいいくーちゃんでした今度はお写真 山本さんちのポチさんは嫌だけど、仕方なくお手をしてくれるそうです。ぽちさん、いつも付き合ってくれてありがとう。玉井さん、ちのチョコ子ちゃん、ごめんねのポーズらしいけど、どう見ても寝てるような気がしますが。 ウニアさん家のワンちゃん、風太くんの散歩についてくる黒猫のくんちゃん、仲良しですね。最後は野田さん家のぴーちゃん、堂々の猫湾大鳥です。縦笛をふいてるそうですね。今度は動画で縦笛の音色を聞かせてください。